そしてあれ今日来てくださった皆さん改めましてこんばんはーこんばんはーーこっち気にしないでください私の番なんで今<笑><笑>えー、何をしてる、ね、<笑>はい改めましてっと私からご紹介させていただきます全日本女子チー AJY チャンネル MC のルですよろしくお願いしです<笑> 私はですね、えー、全日本応援協会代表理事でありそして全日本女子チー部歴10年目の部長を務めております、えー、みんなの中のいろんな個性を引っ張らせていただいている部長を務めております、えー、今回はですねちょっとスペシャルなよりスペシャルな会ということでメンバーもちょっと卒業もありまして皆さんにはいっぱい盛り上げていただきたいなと思ってますのでどうぞよろしくお願いします 改めてじゃあちょっとカメラにも皆さん映りますかね。はい。はい。B チームください。はい。それでは早速改めてご紹介しましょう。全日本女子チーム B チームのみんなでーす。で名前とかガンガン呼んでもらっていいですからね。そうですよ。あ、はい、でも名前わかんないからちょっと一旦自己紹介。 ましたはい、あの先月は A チームというチームでやりました、はい、私たち初の試みですのでチームを2分割して行っておりますので先月来た人は今月はどんなチームなんだろうって楽しみもあると思います、はい、では自己紹介まいりましょうまずは は, ーいおはい元気イエイあなたとあなたとあなたとすぐ会えるチアリーダー<笑> さんの方ですか あ, ありがとうございままます。きき<笑><そ><笑><笑>たけどね。<笑> 3ヶ月目にね。しして、て、え、ん、ー、がとうござ い, ます、はい、いい、ね、なかキャラが出リ、ね、<笑>ナティさん、ね、はいはいはい、続きまし く桜今日ょう春仕様となってお ま, ます。いやいや花見自粛とか言われてるけど今日は。なるほど。ここで<笑>ここでよろしくお願いします。タオルを持ってくれてる人もいますね。<笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。<笑>あます<笑>はい、さあ続きましてははい。はい。うん。こ咲いてるぞ。あれ？<笑>花見してください。<笑><笑>はい。はい。えー、っと皆さんこんばんは。 シンガー・ソングライターメグオンです。いやあ、髪の毛は見えないですね。ね。少女だよね。少女のよう、本当に。いや そ, うそうそうそう。まあやっぱ頭にも花咲いちゃうよね。発散しちゃうよね。<笑>はい。そして最後ははい。ちょっとえちょっとえちょっとえ<笑><笑>えー。本日本日をもって卒業いたします。本日さん。ラジちゃんの。ラジちゃんの。 <笑> mktv 最後となります<笑>アラッチョです、えー、今ですね秋山ロバート秋山さんのクリエイターズファイル59っていうのに出てるのでよかったら見てください。ーいということで皆さんが、ま、名前に迷わないように私たちこれ幼稚園バリンですね<笑>あそうそうそう<笑>チラチラチラチラチラチラこれもユナティが作ってくれました見えないって人もいると思うんですけども<笑>ガン 見てますね。<笑>これちなみにユナティーが作ってきました。すごいよね。先生ですあ。先生。先生も作 る, つける<笑>そうです、ね。幼稚園みたいな感じですよね。<笑>はい、頑張ります。頑張ります。と, はい、ということで。それでは。その前に。はい。A. チームに対して、今回 B. チームなんですけど。なんかさ。ただ A. と B. でつけたわけじゃなくて、どうやらなんかみんな的には意味があるみたいなのね。そうなの、ね。うん。 B ってさどういう B なんですか皆さん的にビューティーに決まってるじゃないですか早<笑><笑>っ、B、え, え待って A はアホかなって言っててでもアホじゃなくてなんだっけ、えー、明るいとかーああんだっけああ分ちゃっけどいいキーワードが出てきたんですけどー B がビューティーとかビューティーのビューティー<笑>ビューティービューティービューティー ビューキービューキーヒディと話したい動語彙が少ないんですけど大丈夫あとブリリアントとかねああ、輝き輝き本当なんかあのバカっていう噂もあるんです違う違 う, <笑>あそう言った人がバカなんですそれああなるほどあ<笑>え今誰か批判されてるよ<笑>大丈夫え皆さん的に B なんだと思いますなんの B? いいよ、はい、はい。素直になんの B チーム B、えベストボーリーありがとうございます あ, ありがとうございますでホップを省してる<笑><笑>違うのよねちょっとふくよかになってきたから<笑><笑>はいということで何の B なのかこの配信をして皆さんちょっと判断をしていただきたいなと思いますので<笑>改めて B チームよろしくお願いしますはいあの配信もどんどんあのコメントお待ちしてますのでゆかろんが読んでる、はい、もう来てますかなんか配信が いいっぱい来てますね。こんば ん, はれこんばんは。頑張れ頑張れすごいかわいいよーとか本当ト来てるそれ<笑><笑>頑張れ来てるよね<笑>もう50件ぐらい来てる<笑>やいよえまだ50件<笑> い, い。観覧してる皆さんもあの全然こちらもリアクションももちろんもらって嬉しいですし書くこともできますのでそれもあの読み上げさせてもらうのでよかったらいいねボタンとかも押してください、はい、お願いしま す,、はい、しますそれでは早速最初のコーナーはバラエティートークコーナー 誰が準備したのこれ、はい<笑><笑><笑>